日常クの食うにビ、ようこそ、神本日によるはこちら、ではごゆっくりお楽しみください。 もっちりもっちり有利じゃなくて蒸しパンかもしれませんっ、まあ、どっちでも、うん、いいですよねではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします 牛牛皮皮が蒸ししパンがりましたこれは牛皮ですねもちっとした食感の中ではなくそこに挟んでいることによってより牛皮の食感を感じることができて美味しかったレアチーズクリームもさっぱりしていてそういう感じで混ざってくじで良かったですねというわけでこちらも点数とさせていただきましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉いしい全部終演お楽しみいただけましたら、もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の演目で おめでとうござい